you、uh -huh. 無情か無量かに羅節という鬼が現れては里人たちを大変苦しめておりました困った里人たちは三井氏の神様に鬼の退治を祈願をいたしました神様はその願いを聞き入れてくれて悪鬼が二度と悪さをしないようにとその証しに鬼の手形を三井氏に残させました これが岩手という名前の由来にもなっておりますまたそのワロニの退散を喜んだ里人たちは三井市の周りをサンササーサンササと踊ったのがサンサー踊りの始まりだとも言われておりますさて緑岡小学校4年生の千葉修也君にはキーキー格好からお願いいたします 組踊りをお願いいたします。 踊りをお願いいたします。 踊りをお願いいたします。 ありがとうございますそれではよしゃれ崩し踊りをお願いいたします しい踊りは元気いっぱいにお願いいたします。 上田さんさんのみんなはご来場の皆様方に対しての感謝の意を込めましてお礼大子とさせていただきますお礼代子は2回ほどお願いいたします